はい、ということですね。まあ、今回なんですけども、今回はですね、刀鍛冶の里園第2話のね、まあ、見どころシーンまとめてきたんで、そちらを見ていきたいなと思うんですけども、まあ、原作でいうところの102話と103話がね、まあ、その該当箇所かなと思ってるんで、まあ、早速見どころシーン見ていきましょう。 はい、ってことですね。まあ、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、霞柱、時藤無一郎くんがですね、まあ、初登場しますよということで、いやー、ちょっとね、時藤無一郎くんの登場ですか。いやー、ちょっと、ね、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、初登場シーンね、めちゃめちゃ印象悪いんですよね。だからその辺がね、ちょっと不安というか、まあ、初アニメ勢とかは結構あの、印象悪くて、無一郎くん嫌いになる人もいるんじゃないかなと思ってるんですよね。うーん、まあ、無一郎くんっていうのは、 結構性格良さそうだとね、まあ思われがちなんですけど、まあ最初の方はですね、結構性格悪いようなね、まあ雰囲気というか、まあ第一印象に関してはめちゃめちゃ悪いんで、まあその辺はね、僕もね、原作読んでた時、えってなったんですよね。柱ってやっぱり印象が結構やっぱ最初悪いんで、まあその辺どうなるかなって感じなんですけども、まあ後半に行けばですね、まあ無一郎くんの良さっていうのもね、しっかり描かれてくるんで、まあ第二話に関してはね、まあ結構印象が悪いんですけども、まあその後の展開 を考えると、ね、まあまあまあまあっていう感じでね。まあ他の柱と変わらないようなね。まあ第一印象なんじゃないかなと思って。 ておりますということでね魔女とそんな感じで時と無一郎くんが登場しますよということでしたで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでなんとですね無一郎くんとね刀鍛冶がそんな感じでまあ喧嘩をしてるんですよねまあ第一印象悪いって言ってましたけどもここなんですよねまあ喧嘩をしてるんですけどもまあそれをね止める炭治郎ということでまあ炭治郎はねそういったねあの喧嘩だったりとかまあ人がねごちゃごちゃしてるのね大嫌いなんであーまあそういったね性格の良さっていうのが出てくるシーンなんですけどもいやここのね ま見どころというかね。うん。まあ、ちょっと嫌ではあるんだけども、あの、無一郎くんがね、なかなか嫌味を言うというか、口が悪いんですよね。うん、そこに注目していただきたいなというか、まあ、無一郎くんのちょっと とととしたたねねなななんんかかあああのののののすすごくくく嫌嫌感じででもをを言言っっっててるるる雰囲気とかあの柱特有の嫌味みたいなのをちょっと言ってくるシーンがあるんですけどまあ、そこがちょっとね、あの、なんというか、いいというか<笑>、ま、悪いんですけど、まあ、ちょっと鬼滅のなんかね、あの、ぐちゃぐちゃした感じというか、ドロドロの感じがね、出てきますよ、ということで、まあ、そこは見どころですね。で、まあ、止める炭治郎もね、結構かっこいいというか、まあ、スカッとするというか、まあ、視聴者が思っていることをそのまま言ってくれるんで、まあ、そこもね、 結構面白いかなと思ってますはいまあなんでまあそんな感じですねででですね続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね刀鍛冶コテツ君との出会いということで、まあ、炭治郎がねコテツ君と出会うわけなんですけどもいやーちょっとね忘れてましたよ刀鍛冶読み返してみてね思い出したんですけどもコテツ君ってめちゃめちゃ大事なキャラクターじゃないですかはいいやそうなんですよねコテくんがまあ炭治郎をねまあ、刀鍛冶でちょっと育てるというかまあ成長させるよとまあそういったね物語が あるんですけどもまあ、その重要な人物との出会いがね、まあ、この第2話ですよ、ということで、いや、ちょっと小手つくん楽しみですね。まあ、声優さんとかも楽しみだし、まあ、どんな感じのね、まあ、キャラクターなのかというか、まあ、漫画だと意外とね、わかりづらいんですよね。うーん。まあ、どんな感じの、まあ、声優さんによって結構雰囲気が変わるようなね、まあ、キャラクターなので、まあ、その辺がね、どんな感じでアニメでね、やってくれるかっていうところが楽しみですね。で、まあ、炭治郎との出会い。まあ、小手つくん結構ね、可愛いという というか面白いんでね<笑>まあなんか結構炭治郎とね馬が合うようなねキャラクターだよということでまあ楽しみですねまあそして重要な人物だしね、うん、第2話ね、うん、楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、なんとですね松木、まあ、国頼一の動きを模倣したですねまあ頼一ゼロ式というですねまあロボットが登場しますよということでまあこれがですねコテくんが作ったですねまあ戦闘用からくり人形ということでまあこれをめぐってねまあ時と無一郎君 と争っていたたといいいうかまあ、喧嘩をしていたんですけどもいや、これね、結構ね、どうなるか楽しみじゃないうん、アニメでね、まあ動き方がね、特に注目かなと思ってまして、まあ、より一って、まあ人間を外れたような動きをするって言ってて、で、まあ手が6本あるという風なロボットなんですけども、いやー、それがですね、まあどんな動きで見せてくれるのかって、 っていうところですよ、ね、まあ、原作だと、やっぱり動きがないから、まあ、どんな風に伝えるかっていうのがアニメでね、ま、あ新たに加わりますよね、ということでね。まあ、そこがね、うまくこう、人間を外れた動きっていうところがね、表現できるかできないかっていうところが、ま、u o テーブルさんのちょっと力というか、あの、技量になってきますよ、ということでね。いや、その辺が楽しみですね。うん、どういった表現をできるのかっていうところだよね。まあ、原作だと、やっぱりね、動 動きがないからねまあその辺本当にアニメでねどういったロボットの動き方をしてくれるのかっていうところが僕は楽しみだしそしてねまあ結構このなんかねやっぱり人間味がないっすよねロボットなんでちょっとね人間味がない顔の表現というかまあちょっと冷たいね顔をしてるということなんですけどもその辺もなんか好きですねうんまあだからアニメーションっていうところかなうんまあその辺が楽しみですねうんで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで なんととでですすすねね、まあ、時藤無一郎君のです、ねまあ、カラスが登場しますよということなんですけどもいや、このカラスですね、なかなかね、癖が強いというか、まあ、女子なのかなうん。まあ、性別で言うと、まあ、メスだと思うんですけど、いやー、なかなかね、喋ってることがね、すごくね、人を見下してるよということで、まあ、めちゃめちゃ癖の強いカラスが登場しますよということで、その辺がね、まあ、楽しみですね。うん、まあ、声優さんが楽しみっていうのもあるんですけどね。うん <笑>セリフがめちゃめちゃ面白いんですよねあの子は天才なのよあんたとは違って次元が違うのよと<笑>まあこんな感じで喋ってくれるんじゃないかなうんでそれにちょっとカラスっぽい雰囲気もね混ざるってなるとねまあカラスっていうのはねちょっと喋り方がおかしいからねまあその辺がねどんな感じのねまあアフレコになるのかなっていうところがすごく楽しみだなと思ってますね他のカラスとはちょっとねまた違ったようなね感じなんでまあ初登場 カラスというかまぁ、あ、初のねこんな種類だよということでねまぁ、あ、まつげも長いんでメスだと思うんですけどいや楽しみですねうんまぁ、あ、今までね出てきてたカラスっていうのは全部オスだったからねうんまぁ、あ、メスっていうのが初登場でその辺が楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでいやこれですねちょっとねアニメで描かれるかわかんないんですけどまぁ観路寺光さんのね大福の秘密ということでまぁ、あ、なんでね観路寺光さんだけ胸元がね空いてるのか っていうねまあそういったね、まあ、裏エピソード的なのがね、まあ、漫画だと細かく描かれてるんですけどもこれがですねあの本編ではないよということでまあ描かれるかわかんないんだけどでも予告あたりで描かれそうだなと思っててまあ第2話の予告あたりで描かれそうだなと思ってるんですけどいやこれすごく楽しみですねいやなんでそんな楽しみかっていうとねここで、ね、校長忍さんが出てくるんですよねいやそうなんですよ校長忍さんが出てきてねそれがめちゃめちゃ面白いというか まあ、忍さんもね、同じような感じでね、大福、胸元が空いた大福をね、切ろうと言われていたみたいなんですけども、まあ、それをね、忍さんは燃やしたよということみたいでね。いやー、その裏エピソードっていうのがね、めちゃめちゃ面白いし、かん寺さんとね、古町さんのね、会話っていうのがね、あんまないというか、ここぐらいなんですよね。だからほんと珍しいなと思って、 で、まあ、入れさせていただいたというか、まあ、すごく見どころだなと思ってますね。はい。いや、だから本当楽しみですね。うん。まあ、校長ぶさんね、僕本当推しなんで、本当登場してくれるだけでね、嬉しいなということでね、かん寺さんも登場してくれると嬉しいんですけど、いや、刀かじでね、出てくれるの本当嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、だからね、ここはね、本編というよりかは予告なのかなと思ってますね。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでね、いや、これもね、ちょっとね、 編で描かかかかれるかどうかはわらないんですけどいや、ただですね、原作では描かれてますよということで、いや、これもですね、僕は描いてほしいかなと思ってるんですけど、具体的にどんなシーンかというとですね、まあ、あの、前回品津川玄也がね、まあ、関路寺さんのことを無視していたというか、まあ、そういったね、エピソードがあったんですけど、まあ、それのね、本当の答えだよということでね、まあ、実はですね、玄也っていうのはね、あの、本当に対面というか、人と喋ることが本当に苦手でしね、 うん。まあ、それでですね、実は頭が真っ白になってしまっていて、まあ、硬直していましたよということでね。ま、かんろじさんが可愛すぎてね、一言も喋れなかった玄野ということなんですけども、いや、可愛いですね。へへへへ。野が可愛い。へへへ。 そしてね、このシーンはめちゃめちゃちょっと見たいんだよなーっていうね。うーん、玄野の本当の性格というかね、人見知りなんですけどね。まあそういった性格っていうのがね、ほんと見れるシーンとなってるし、まあここのシーンを原作でね、描いてくれることによってね、まあ玄野のキャラクターとしての人気っていうのが出てくれるんじゃないかなと思ってまして、僕は本当描いてほしいかなと思ってますね。いや、かんろじさんも可愛いしね。うん、かんろじさんの登場回が増えるってだけで嬉しいからね。まあそれもちょっと本当と 見どころというかまあ本編で描いてほしいなと思ってるんですけどどうなんだろうねまあ何せねこれちょっとね原作の本編ではないからねまあページの隅に書いているちょっとしたことなんでねまあその辺がアニメでやってくれるかどうかわからないんですけどまあそれちょっとやってくれたら嬉しいなと本当に思ってるシーンとなってますねまあ一応ね原作の百二話だったかなまあそのページの最後に書いてますねうんまあ手なわけですね鬼滅の刃刀鍛冶の里編まあ第二話のね まあ、見どころシーンはこんな感じとなりましたということですね、まあ、皆さんぜひぜひコメントだったりチャンネル登録だったり高評価だったりよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょ う, うっ